はい、こんにちは。こんにちは、森です。みゆです。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、前回の動画に続いて、まあ、前回は練習とかだったんだけど。まあ、ハーフラウンドレッスン。ってことで、今日この後、あのラウンドレッスンを森先生にやってもらうと思います。ちょっと聞いたら、まあ、今日はの森ちゃんプレイはしないで。はい、まあ、ちょっと帯同でやるパターンという形で、はい。はい。お願いします。お願いします。<笑><笑>じゃ、今日はちょっと。 頑張っていただくために、はい、こちらですね。さっき可愛 い, いって言ってたティ<笑>カンザシティです。うん、いやこれ可愛 い, いですよね。お花になってるんですよ。これあれですよね。すごいインスタとかで。そうなんです。す新州しの電気さんのカンザシティですね。どうぞ花束で。<笑>ありがとうございます。うう<笑>そうそうそうこんな感じこれを何本か。 さしてると、なんかかんざしっぽいっていう。なるほどね。でカンザしていい。そういうことか。さあ、プレゼントとかにも絶対<笑>。いや、いいと思います。嬉しいです。そして。こ<笑>れ父に帰る素材になってるようで。そのまま、置いてはなくしちゃっても。ちゃんと父に帰るの環境にいていいや。うん、うん、うん。ぜひ使ってください。えー、<笑>ありがとうござ い, ま す, い, ま, す<笑>います。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで、はいはい、早速お願いします。お願いします。 埼玉ゴルフクラブアウト一番パー4レディースティーから行きます。はい。よろしくお願いします。お願いします。おー、内緒ナイス！ナイスナイス！ナイス！いいしっかりね触れて。いい感じ。よかったです。なんか。 くれるのもいいですよ。 なんか結構ここら辺の距離になるとん、角度の距離になると、もうちょっと手前に落として、みたいな。はいはいはい。いつもなんかそういう風にやってて、うんうん、いつも9番とかで90ヤードとか届かない距離を打ちがちなんですけど、ね、はいはい、はい、はい。こういうところから狙っていっちゃった方が。ある程度やっぱ距離は仮定でしたりですよね。ああ、90ヤード打つのがいいんですけど、はい、90したら今のポールが30とか。そうですね。30ヤード打てます。<笑><笑> 狙うこととしては、はい、まあ大体ピン狙っちゃうと、はい、まあ左側にバンカーあるんで、はい、まあちょっとコロコロコロって左に入るのが嫌だから、うんまあ、どうせ乗らないんだとしたら、金よりも右側狙ってきてあげて。はい。かまりました。で、こういう打ち上げのホールって、頭がこうやって上がりやすくなるんで、ちょっと 顔, 顔残しといて、ちょっと意識的に状態が上がらないように注意してあげて。はい。そこだけ注意した、はいです。かまりました。これは逆らわずにこう、ために、そうですね。だと、上向いちゃうんで、はい。必ず、あの、 い、うん、はいしーあー残っっっ、はい、っててままままししした、たたここうやってました<笑>そうそうそうやそそそ右のかかりり上 げ, てあげるい い, す、はい、いい、いですよい。狙った方向、OK <笑>。はい ありがとうございますあと、はい、これ30、40、50打きましょうか結構じゃあ、急に作っちゃいます急に止めてもらって大丈夫ですさっきのタイミング、リズム感打撃をつけてはいおお、ナイスちょっと、うまく当たりすぎうたりすぎす<笑>打ちすぎちゃいましたねそうそうそう。パン朝やった、このうち体にサイズを打いて はい、走ります。もう足、じゃやっぱちょっと右に残っちゃいますよね。ちょっとあの左足一本で練習場でやったじゃないですか。はい、はい、はい。あれちょっとやってみましょうか。そうそう。そう、ナイス。入る。<笑> すすすすごーーーいいいい大きいででででけどどねはい、はい、い今ボールアプローチととっっっっっったたににうううやっててのかこここらちちょっとうっっっち右寄りましやっぱりアプローチ右足ですね。 ただいい<笑>ロチーさっきはうまくいってたんですけどね<笑>やっぱこうやって<笑>コースでのね続ーてる<笑>必要になるかな早速まあラウンドレッスンって感じでしたけど。 あれじゃないですか2打目ちょっと消極的に番手を9番とかでいつもは言ってるって、うん、まあ9番自信があるからだと思うんだけど で,、ねはいはいはい、でも届くんだったらねまずはちょっとチャレンジっていう打120ってあったら120打てる番手を選ぶってことでいいですよねと り, とりあえずはそのミスをするしないとかじゃなくてまずは一回それをちょっと、はいうん、そうですそうですそうで す, そうです、うんうん いいのかか説明していいですか、うん、さっきのやつだと、うん、左手前にしかバンカーがないんで、はいはい、右側は狙えるわけじゃないですか。うん、例えばゴゴゴロゴロゴロっていっても右側から転がっていけば乗る可能性があるんですよ。だから左右手前どっちのもバンカーがあるんであれば9番で刻むっていうのはいいけどこっちに逃げ道があるんでしか、はい、も何か届く可能性があるってなると。 やっぱそっち狙ってってあげた方が乗る可能性としてはあります<笑>で早速ちょうどさっきと同じような感じ、はい、左手前にバンカーがありますとそうですねでちょうどピンも左手前に切ってあるんでバンカー入れる人が多いっていうところに今ピンを切ってあります ね, ねいただ右手前は全然広いんで、はい、ピン右りも右側ど っ, ちってたの さ, あ さ, あさあ、さあ、さあ72キロがピンが手前だからはい。ちにいるとピンがフォローなんであごめんなさい、風がフォローなんで 六、は、十、いはい、六十ぐらいはしっかりしたいかな。六十、はい。ちょっと九分でほしさあ、リズムだ。リズム。リズム、さっきのテイクワークの、ね、振り子のイメージ。だけど、やっぱりちょっと怖かったですね<笑>リズム、リズムよく打つ。練習で。 バックスインがアシストするんで、はい、打ってもらっちゃって大丈夫です。でですはい、もう。うん、オッケー、そうそうそうそうそう。うでは、トロース行いきます。一球目でやります。そしたら、えっ、ー、と、ファンドネストパターン持っていきましょう。はい。 そうそうそ う, そうちょっと今クラブに当たったんじゃないですか。まだちょっと頭が右に下がる分。え, え、ちょっと、ただ右に傾く癖があるんで。はい。うまい。うん、<笑>ナイストライ。肩<笑>いい感じ。本当ですか。<笑>前回が結構めっちゃめちゃで。なんか言ってましたよね。そうなんですよ。 ですありがとうございいいいますーケーでーす悔しーーールでパーサイズ、はい、416ヤード、はい、これはは結構広いですね、はい、気持ちよくて 握っちゃいましたけど、軽がラッキーでした。大丈夫<笑>大丈 夫, 大丈夫<笑>。良かったです。内緒です。ありがとうございます。いやなんかドライバーがいつもよりもこうなんか体が動く気がします。早起きする。最初のやっぱりあのストレッチだったりとかが効いてるんですからね。なんか体が軽い気がします本当に。今日ちゃんとやってくれちゃあの黄色ミラうであってましたね。大丈夫です。 ありがとうございます斜面なのでさあさあさあさあさあさあ右に残りやすかったそうそうそう、ま、しっかり右の踵上げて行ってできていいねナイスー待って来たナイスじゃーいい感じ広がちょっとってよかった手ですはい リラックスリラックスって言って<笑>、<笑>そうそうそうだそうだって本当ですよ。それだけ感じててください。<笑>ーいいとこどのど真ん中に転がってきてますね。よし。あと百三十二。<笑>そうですね。単位。平ら百三十風もないんでユースティリティとかで、ね、大丈夫。百三。十はいかないけど。ただ手前にバンカーがあるんですよ。 本当だ、まあ、105ヤードぐらいのところにだコロコロしちゃう可能性があるクラブなのであれば100ヤードってこのバンカーの手前に刻むって感じだ得意な9番の出番かもしれないですねそうですねで左にかけていっても左側にバンカーがあるんでんこの場合はさっきの刻む方で大丈夫かしこまれまる場所がないん で, いいんで、うん、<笑>ちょっと9番で打っていきましょう方向性をはいまあほんと正確のリラックス リズムよく。さあさあさあ。おし、ちょっと今頭が上がった。もう一回練習。はい。さあさあさあさあさあさあ。残ってましたね。今のは大丈夫。<笑>はい。<笑>オッケー。うわあ、<笑>いいね。まし っていう編でちょっと上に向きやすいってこうだけちょっと覚えてる体も起きやすいそうそうそう一緒に上向いちゃういつもよくやる と, ちょっと上向きやすいですね 焦, 焦っちゃってるのにああはいはいはいはいちょっと意識していきますもやっぱあれですかあの番手はちょっといつもと選び方変わります違いますねなんかやっぱりそのバンカーが手前に ロう が, なかろうがこう選んでたりとかするとか結構あったりピンまでこのヤードっていうか手前に一回落とすことだけを結構意識してやってたりとかもしたので、うん、なんかオーバーしちゃうことをなんか怖がってた自分がなぜ か, かいたのでちょっと70打ちましょうはい。残り これバンカー気になりますもんね。気になるんですけどできれば右。私だったら右。右が出たっていいんですよ。あ大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。三度であさ五十六 で, でししいいですか？うん。いい上が<笑>上がってましたか？<笑>上がってた。惜しい惜しいけどまあいい感じ。バンカーに入ってないから<笑>狙い通り右側だからオッケーです。ありがとうございます。<笑> 残り二十なので、大概確かこのぐらいでオッで二十ヤードいったかなとやってみます。はい、お願いします。うん、うまくいった。<笑>ナイス、<笑>いいじゃん。た<笑>だか思ったよりも上がってますからね。は<笑>い、うん。テイクバック。でああ。胸ぐらいまで上がってたんで、だからちょっと飛びすぎちゃう傾向はあるのかもしれない。なるほど、素振りとは全然ちょっと大きかったんですね。そうそうそうそうそうそう。 でクラブの置くところなんですけど、はい、カーブの方うに止めてるじゃないですか、はい、今ピンよりも手前にクラブを置いちゃうと、はい、もし後ろの組が待ってた場合、はい、戻ってから行くっていう動作がすごい遅く見えると、はい、後ろが打てなくなっちゃうんで必ずカーブ線プに向かいながら途中で荷物取って、うん、向かうっていう方がすごいこうチョコチョコチョコチョコ細く回ってるように見えないんで。 ちょっとそれも意識し て, ていしはいわ、はい、かりましたやってみましょうで今なんとなく行ったと思うんですけど置きます置いて、はい、ボールのところ向かう途中反対側から見れるんでここでライン見て戻って反対側からはいそうそうそう反対側から見てあげるとこの犬車って見やすくないですか、うんうん、反対から見てあげた方が、はい、そうそうそう思ってますかね確かにこっちから見えにくいですよねそこからこっちから見るとそんなに切れないに見えるんですけどはい そ う, そういう情報ちゃんとこう見せるかしこまりましたぼやっとしてる時間はないですからねはい、頑張ります<笑>ちなみにこれは左に、ま、ちょっと強さにもあるんですけどカップ1個ぐらいはい見てもらって大丈夫、うん、うん、惜しい、ちょっと強かったですねちょっいいですよはい <笑>いや、しょうがない<笑>でも私を狙ったとこに打ててるから大丈夫ですそのうち入りますありがとうございます大丈夫<笑>さっきもあんな感じでしたね全然大丈夫あとはあと は, 気持ちいいあとはカップが私に合わせてくれるま で, で<笑><笑>それはどうなんですか<笑>嘘です練習しますごめんなさい